こんにちは、G、です。今回はマンジャロのちょっとした Tips の話題ですご紹介するマンジャロのデスクトップ環境は KDE プラズマですこれらの Tips はマンジャロだけでなく Endeavor でも有効ですまた PC 版とラズパイ版で差異がある場合は明示的にご案内します。最初はログイン画面です。標準のログイン画面はこれですよね。ちょっとイけてないのでかっこいいのに変えましょう。KDE システム設定を立ち上げて起動と終了をクリック。 ログイン画面 SDDM をクリックします SDDM はシンプルデスクトップディスプレイマネージャーの略で KDE のグラフィカルログインプログラムになります標準ではブレスが選ばれていますウィンドウ右下の GetNewSDDM テーマをクリック ご覧のように SDDM はいっぱいあるんでここではちょっとショートカットしますデザートで検索してデザート SDDM を選択して適用します これボタンがカラーなので分かりいいかなと思って選択しましたログインし直して変化を確認しましょうほら雰囲気が変わっていい感じでしょ好みはそれぞれですからお好きなログイン画面をお試しください Mac だと Window タイトルバーのボタンは左側に配置されています Windows は右側ですよね重要な問題ではなくて単に慣れの問題ですけどねマンジャロで Mac のようにボタンを左側に配置する方法をご紹介します これ何度か設定方法が変わったのでみんな分かってるようで実はあまり知られてないような気がします KDE システム設定で外観を選択グローバルテーマからウィンドウの飾りを選択しますタイトルバーのボタンタブをクリック 画面のようにアイコンを左側にドラッグして適用ボタンご覧のようにボタン位置は左になります元に戻すには同じウィンドウの標準設定ボタンをクリックします再起動や シャットダウンをキーボードから行う設定をご紹介します。これ思う以上に便利ですよ。KDE システム設定でショートカットを選択。電源管理を選んで電源を切るをクリック。カスタムショートカットをクリックして適当なキーを割り当てます。 ここではスーパー F10 キーを割り当てた様子を示しています。キー操作してみると実際の画面はこんな風になります。SSD でマンジャロをご利用の方のみの設定です。トリムは SSD の速度低下を防ぐ仕組みのことです。アーチ系ディストロでは トリムがデフォルトトで無効になっていますトリムの状態をチェックするにはターミナルで画面のようにタイプもしインアクティブになっているなら画面のようにタイプして有効化します。 ステータスを再度チェックして有効化されていることを確認します PC でも X8664 番も同様に確認しておきますやはりインアクティブですねこちらも有効化しておきましょう 最後にステータスをチェックして有効化を確認ラズパイ版のマンジャロにはリブレオフィスがあります PC 版ではリブレオフィスではなくオンリーオフィスデスクトップエディターズがインストールされていますオンリーオフィスは多くのディストロで サーバー版がサポートされているんですがデスクトップ版があるのはマンジャロとエンデバーくらいじゃないのかな何が言いたいかというとオンリーオフィスに比べてリブレオフィスはかなりかさばりますアップデートの際にも結構時間取ったりしますよねなのでリブレが必須でないならラズパイ版では 削除を強くお勧めします。リブレオフィスが必要な状況ってラズパイではあまりないんじゃないかな。リブレオフィスの削除にはちょっとコツがいります。正式名はリブレオフィスフレッシュもしくはリブレオフィススティールがインストールされているはずです。名前がわからないので ソフトウェアの追加と削除で、リブレオフィスで検索します。インストールされている名前を確認この動画の場合はフレッシュの方ですねターミナルで画面のようにタイプして削除します ラズパイ版ではモニターの明るさ調整機能がありませんただ自動起動設定は有効みたいで設定が必要なことが今までありませんでしたどうしても調整が必要な場合はモニター側の設定でなんとかなります PC 版の場合は KDE システム設定の 電源管理に明るさの調整スライダーがあり、そこで調整できます。ファンクションキーなどに軌道調整が割り当てられている場合、頑張れば割り当て設定できるようですが、機種依存しますのであまりおすすめできません。よほどの事情がない限りは、電源管理で間に合うと思います。 ソフトウェアの追加と削除を起動しますインストール済みタブをクリック左カラムに孤立というのがありますアプリのインストールや削除を繰り返したとき依存関係が消えたソフトが残ってしまうことがありますこのようなファイルを孤立と呼びますこれ 使われないののででただのゴミです削除しましょうすべて削除ボタンをクリックします削除すると新たな孤立ファイルが表示されますこれが依存関係の変化による仕様なのか 面倒なバグなのかは分かりません手間ですが何度か削除すると何もない状態になりますご覧いただきありがとうございましたいろんなものが値上がりしていますね我が家では奥さんがウェブで チラシを比較していてい安さを求めて毎日のように一緒に買い物に出かけていますその結果在庫がすごいことになりましたごく一部ですがトイレットペーパーは12ロールが18個インスタントコーヒー8個プラス 詰め替えパックが10個。グラニュー糖 1kg が20個。これって節約になってるんかなではまた次回。